みんな電話にワクワクコール待ってますこれ扱える、PHS! サービスエリアまままますすすす拡拡大大、うん、エリアマスビスカグライピーチェです。<音楽> 東京、PHS、名古屋、PHS、大阪福岡でんピーーイルペーンしっ通話料金下げました。 下げましただいーーパルディオで MD もらったあげないよーだ20万のビルム進行中 NTT パーソナルジャンジャジャジャン今ディス放送部の滝沢秀明をお伝えしますパーソナルのキャラトークがまたまた進歩しましたどうやらすごいことになってるようですうキャラトークはますます進歩 DDI ポケットの P メールともメッセージのやり取りができるようになりました進歩する PHS U T はパーソナル 発説したもんねお客様よ新しい PHS 買 っ, っちゃった3 2キロデータ通信も4月からできるし新機種出ました電話番号最後まで、ね「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N ドラドラタ」「N ドラ N スタ」ドラドラ「N スタ」ドラドラ「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N スタ」「N N スタ」「N スタ」「N N パーパルルです今度ののディオは買ったそ場なんと E メが送れる手書き文字やイラストだって、OK! これは得だねな ん, だなんだってパーソナル